キンプリ、脱退目前に5年前のデビュー曲が売り上げ1位に、おいでれら活動を広がる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドプスから平野市さん26、岸優太さん27、神宮寺ユータさん25の脱退する日が迫り、ティアラ、 キンプリファンの愛称の間ではおいでれら活動が広がっています。音楽関係者。5月22日に平野ら3人が脱退するキンプリ。悲しみに暮れるティアラだが、メンバーへの最後のプレゼントのために奔走しているという。18年に発売したキンプリのシングルシンデレラガールは彼らのデビュー曲であり最大のヒット曲です。 ティアラはこのシングルを5月22日までにミリオンセラーに到達させようと、購買運動に励んでいるのです。ツイッターでは、おいでれらや、シンデレラガールをミリオンに、というフレーズで追い込みがかけられています。前で音楽関係者、おいでれら活動は着々と成果を出しているようで、CD ショップ、タワーレコードのオンライン販売の週間ランキング、5月2日付、 では、シンデレラガールが1位になりました。2位、3位には最近発売された曲が並ぶ中、5年前の楽曲が1位になるとは驚きました。前で音楽関係者。かつてスマップが解散となった際にも、こうしたファンの購買活動が発生していた。16年1月にスマップが解散危機にあると報じられて以降、 02年に発売した世界に一つだけの花の CD 売り上げ枚数が急上昇。これは花つまみ現象と呼ばれ、解散を目前にした12月上旬には300万枚を突破しました。 スマップへの解散はデビューから25周年のタイミングだったということもあり、アニバーサリーイヤーに素敵なプレゼントをスマップに一歩送りたいというファンの思いがあったのでしょう。前で音楽関係者、キンプリも今年でデビューから5周年という節目。別々の道を歩むことになった彼らに、最後に感謝を届けたいという思いがティアラを突き動かしているのだろう。